YouTube 動画でもこうやって見せるとだいたい白飛びするというわけで遠くからでもドーンと目につくおしゃれなデジタル時計欲しいなーって思って早数年タイアップですでけえビッグデジタル時計ご紹介します今日から自信映画道を歩み続け早18年あの日は一つの決断をしたそれは自分自身が表舞台に飛び出すことだったこの記録は人生をかけた熱い熱い挑戦ださあ準備はいいか監督 お前の底力、見せてみろよ本番行きますよーいカムラオケイオートオケイイヤショオケ、OK、よーいさあヘアリ時計を置いていないから基本、スマホで時間を知るまたはアレクサ今何時 ありがとうアレクサで時間を知る、どうも監督です。はい、というわけでですね、冒頭でもお伝えした通り、部屋にですね、掛け時計というものを置いておりません。スマートフォンか、アレクサに時間を聞くというのが多いです。向こう側にアマゾンデバイスを置いてるんですけども、ちょっと見にくい、そんな環境です。で今回紹介するのが、時計にもなって、目覚まし時計にもなって、ブルーキン、大画面デジタル時計です。商品が届きました。大きな袋に入っております。 えいダンボールだ。こちらどーんどーんはいはいはいはいはいはいええー、なんでしょうかこれはメジャーですかはいトリセツが入っておりまーす。こちらでございまーす。こんな感じです。プラスチック製となっております。重さが8 0 0ムでございます。これくらいの重さです。 えー、横が36センチ、縦が15センチ、そして奥行きが 2.5 センチとなっております。大画面デジタル時計というわけで、でけー 電源なんですが、電池でございます。はい、中に入っております。ちょっとね、多く使うんですが、最初から入っておりますね。すぐ使えますね。ちなみに電池では、単4電池が2つと、単3電池が4つなっております。AC 電源がないので、どこでもこいつを置くことによって、好きな時に、好きな場所に移動することができます。置き時計、掛け時計、両方とも使うことができます。こちら、2つ穴がありますので、掛けて使うこともできます。簡単はですね、置時計として使いたいと思っております。こちらなんですが、 こうすることでこのまま置くという形となっております板を持ってきましたのでこのような角度で置くことができます液晶画面は LCD ディスプレイ、体脂度が高くはっきり見える超巨大太字数字どの視野からでも読むことができますどうでしょうかはいこんな感じです 全視野対応ということで部屋の隅に置いて見えるのか確認したいと思います初期設定をやっていきたいなと思います設定と書かれておりますのでこちらを1回押しますそうしますと点滅しましたね今は2022年中押しすると 時間が進みます。水曜日はい、水曜日。はい、というわけでです設定できました。まずこれがですね、メイン画面となっております。通常のメイン画面の他に、目覚まし時計とタイマーがございます。 順番に行きたいと思います。こちら、時間と曜日。スターパターン選ぶことができます。日付か温度です。と、今20度ですね。で、温度は摂氏か可視かで選択することができます。モードなんですが、ここ、12-24。こちらを押すことによって、12時間表記か24時間表記、どちらか選択することができます。長押しすると、月、温度。この状態だと、5秒サイクルで日付と温度が表示される。監督は日付にしたいと思います。 目覚まし時計この目覚まし時計ボタンというところがありますのでこちらを長押しすることによって画面右下に AL1 と書かれましたらプラスマイナスで切り替えますさらにメイン画面は秒数のカウントはありません1分単位の表記となっておりますというわけであと2分待ちましょう47分にアラームが設定されましたあと1分でございますさあどんな音が鳴るのでしょうかさあ来ますよ48で鳴りますはいどっか1個押すと はい止まりまりすスヌーズ機能がですね5分ごとになるような設定となっております A1 オンと書かれておりますのでオフにすることで設定をオフにすることができますこちらの数字なんですがこの 1E が毎日なる設定そして 2E が週1から週5でなるようになっておりますそしてこちら 3E 週末ですね土曜日と日曜日に設定することができます というわけで目覚まし時計が終わりましたので、続いてタイマー、カウントダウン、カウントアップを見ていきたいと思います。設定は0から29時間、59分59秒まで設定することができます。カウントダウン終了後、DBE の音で90秒アラームが鳴ります。で、こちら搭載しております。では、早速やっていきたいと思います。こちら、はい、一番下のボタン、タイマーが書かれておりますので、こちらを押します。はいよ。調整後は、プラスマイナスを同時押しすることでリセットできます。同時押しで。 はい、消すことができました。えー、ここで、スタートをかけるのは、一番上を押すと、5、4、3、2、1。逆にですね、カウントアップすることもできます。こちらなんですが、プラスマイナスを2秒押しして、そうするとこれが変わると思うんですけども、温度にしまって、これ設定した状態で、タイマー設定をすると、スタート。 しますと、温度状態だと、こちらカウントアップ、数字が増えていく機能になります。例えばですね、激辛を食べて。食べました。食べました。時間はどれくらいかかるのかっていうときには、こういうカウントアップというものもできます。プラスマイナスを両方同時に押すと、リセットすることができます。はい。 裏側なんですがライトオフフリーダムというわけでこちらを電気を消してみたいと思います。 はい。一旦ちょっと全部の照明を消しますと、けども、こちら一回押すことによって、こんな感じでライトアップしてくれます。この機能がですね、裏側についております。ライトオブフリーラン。こちらですね。オンの状態で触るとさっきみたいに光ります。そして、なんかちょっとおかしいなと思ったら、この後ろにですね、リセットボタンがありますので、針でチクッとやれば、リセットすることができます。え、購入から約1年間保証がついている商品となっております。 はいちなみにですね最初にご紹介しましたこちらなんですが壁掛けの穴のサイズの部分と一緒ですので一回こちらで目安で壁にねこうつけてここねグリグリ穴を開けてこれをね掛けることでいい感じに使えるかと思いますはい というわけでですね、時計表示、目覚まし表記、そしてタイマーですね、カウントアップ、カウントダウン、両方できます。というわけでですね、操作パネルに関しては、こちらの 1,2,3,4,5,6、組み合わせて設定することができます。多少くすまあるにしてろ、とてもおすすめでございます。で、カラーはですね、ブラック、そしてブラックライト、ホワイト、ホワイトライトという、全4種類ございます。こちら、ブリーキン、大画面、デジタル時計なんですが、おすすめな方はですね、メリットとしては、とにかくでかい時計が欲しいって方ですね、 いいですね存在感が相当離れているこの文字盤はかなりね見やすいかと思います led ではなく lcd なんですが特にですね見やすさに関しては結構濃く対比されていますのでかなりいいと思いますこのでかい文字盤見やすいかと思いますデメリットとしてはですねこちら電波時計じゃないので時刻のこの狂気に秒数とかは映りませんただカウントアップカウントダウンに関しては秒数表記が出てきますはい。という場合 で, ですね今回商品提供させていただきましたこちらのブルーキンのデジタル大画面デジタル時計こういう 時計ってててて結構値段すすすするるかかかととと思思うんででけども円以下で買いいいちゃいまま ト, トン置いてかなり見え購入してみてはい、かかがでしょうかはいというわけでですね、今回ご紹介しましたデジタルビッグ時計、興味がある方はですね、概要欄をご覧ください。この監督ラボではですね、監督がいいなと思った商品、ガジェットを紹介しておりますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録お願いいたします。では、また次の動画で会いましょう。でけえビッグデジタル時計なるほど、なるほど。こちら、こうか。これカメラで見たら逆にな、逆になれないかな。 温度温度69これ摂氏、摂氏、障子がはい2 e わかりましたわかりましたよサムネ取りまーすシュー